こんにちは皆さん、えー、昨日ですね、2017年、えー、2月6日、えー、午後11時50分ごろ、えーまあ、日本時間だと日本時間で7日の午前0時50分、1時間時差があるので、えー、台湾、えー、東部、えー、カレン県、えー、中国読みではファーリエンって言うんですけど、ファーリエンの沿岸を震源とする地震がありました、えー、そして震源の深さは約10キロで、えー、マグニチュードが 6.4。 かななり、えー、大きな揺れを台北でも感じました台北の方でも、えー、僕は起きてたんですけど夜中の11時50分、えー、作業してると、えー、こういうふうにスクリーンがガタガタガタガタっと横に揺 れ, 揺れてですね横揺れしてましたで台湾で、まあ、よく地震があるところっていうとやっぱ東部の方が海岸線のところが結構多いって言われててもともとファーリアンは多いところでだからあの、まあ、慣れてると言ったら変ですけど 多分住んでる人もあまた揺れてるなぐらいな感じだと思ったんですけど今回のはマグニチュード 6.4 ともういつもよりすごい大きいやつでで今少なくとも4人が亡くなっていて日本人9人を含む200人以上が負傷、えー、そしてですねなんかあのホテルとマンションが崩れたみたいで、えー、140人以上の安否が確認できない状態であるとそして今でもえー、っとですね 30分ぐらい前ですね、えー、もう全く24時間後ぐらい、えー、に、えー、また大きな余震が今は続いてて台北でもさっきの余震は僕も寝てたんですよなんかあの地震があってちょっとなんかちょっと心配で朝まで起きててでこう昼間、えー、8時から、えー、夕方違う昼間じゃない夕方の4時ぐらいに寝てしまってで6時間ぐらい寝てて。 で11時半ぐらいにまた地震があって7時間でまあちょうど体も起きる時間だったのかなと思ったら揺れててまたスクリーン揺れてて、うん、ちょっと対策を練らないとなって思いますえっとですね2月4日夜にもマグニチュード 5.8 そうなんですよ3日前3日4日前にもマグニチュード 5.8 の地震があってその時も体に 感じたのでこの3日4日でちょっとちっちゃい地震だけでも結構あっててはいで今日本のですね有名な方のツイッター渡辺直美さんとかあのオッパピーの小坂大魔王さん西川さんとかが「じゃあよ」ってこう「頑張って」っていうツイートをしていろんな人がね「ねいいね」とか、うん、リツイートしてて、うん、でもねやっぱり 言葉だけじゃ何も解決しないので実際に何かをねしないといけないなっていうのはすごく思いますただもちろん言葉も大事ですけど、うん、頑張ってっていうのはもちろん頑張ってるに決まってるのでその被災にされてる方は何ができるかをはい考えていきましょうであのそれに伴って日本人の旅行者の方であの来週から3連休なんですか日本はね旅行をする方いると思うんですけど まあ、とりあえずなんですけど、台北は大丈夫だと思います。えのキャンセルする必要はないと思います。ただ、ファーリエンに行く方は、うん、ちょっと状況を確認してから、ちゃんとプランを練ってから行ったほうがいいと思います。あの絶対行かない方がいいとは思わないんですけど、まあ行って、その現状が現状なので、そんなね楽しめないんじゃないかなって思います。その 現状見るのは大事ですけど一番大事なのは安全なので人の安全が一番大事なのでそして旅行者で行って向こうが今ね地震が合ってるのにこうね写真撮ってたりするのもどうなのかなって、うん、まあどうかな僕も明日ファーリーに行ってみようかなってちょっと思ったんですよ現状見に。でもねやっぱりそういうちょっと 野獣馬的な気持ちで行くのはちょっとどうかなと思ってちょっといろいろ考えて何しようかなってあの考えようと思います今日は取り急ぎでそんなところでしたもうこれこのまんま上げますはいそれではえそういう動画でしたえまあでもうんやっぱりいろんな人が日本からも台湾各地からも応援しているなっていうのはすごい分かったしうんこれ以上ね被害が増えないことを祈りますちょっとね 日本も台湾も地震が多いですからお互いみんな気をつけていきましょう。それでは